出演する歌詞プッチョウアーユーハで3月11日から放送される新しいテレビチ CM これまでのチ CM7 編総集編になることが明らかになったタップ4種類の味が楽しめるプッチョ袋4種はそうとにちなんで7編の象徴的なシーンを15秒にやそうと詰め合わせした内容になっている初登場となったのはグループ名を キング・プリン・チョに解明するという内容で話題を読んだ2019年春のキング・プリン・チョ編。続く2019年秋のキン・チョ・プリン・プリン編ではグループ名をキン、キン・ティー・アイをチョ・プリン解明、ニップ解明。2020年春の対決編ではキング・プリン・チェ・プリンス地球の平和を守る地球防衛軍になったタップ。2021年春の アイロンとチョ編ではビーティングホーツに乗せてキレキレのダンスパフォーマンスを披露し一転2021年秋の犯人探し編では刑事役の平野志陽さんと長瀬蓮さんが消えたプッチョを大創作するコメディ仕立ての内容となった2022年春のラブ プッチョ編では謎の大男プッチョマンが登場しメンバーが様々なプッチョゲームにチャレンジ2022年秋のプッチョチョ編は何プッチョ好きっちょと平野さんがメンバーに真顔で問いかけるシュールな世界観が話題を呼んだ今回の CM プッチョ総集編ではタイアップ曲レインボーに乗せて 各編の象徴的なシーンがテンポよく展開。最後にメンバー全員で4味ミックス。プッチョ。と声を合わせこの春リニューアル発売となるプッチョ袋4手話相当を紹介するという内容になっている。プッチョのブランドサイトでは3月8日に公開する。時にはクールに、ユーモラスに。金プリ出演、プッチョ、CM7 作品を振り返る総集編が登場。 人気グループキング・リンチェ・プリンス・チ・ C ・ M キャラクター務めるグミ入りソフトキャンディップ・その新テレビッチ、CM ・ C ・ M 著装周辺が11日から放送開始オンエアに先駆けて8日よりブランドサイトにて公開されるレッジル。今回の C ・ M ではタイアップ曲レインボーに乗せて2019年春に初めて登場したキング・プリンチョ編を キ切にこれまでに出演した部、ちの人気 TVCM7 編の象徴的なシーンを15秒間にあそうと詰め合わせしたスペシャルな内容に各編ごとに様々な役柄にチャレンジし時にはクールに時にはユーモラスでチャーミングな表情を見せてきたメンバーたちの様子から四味ミックスのプッチョ袋4手話相との美味しさ楽しさを表現 最後にメンバー全員で4味ミックス。プッチョ。と声を合わせ今春リニューアル発売となるプッチョ袋4種は相当をアピールしている。プッチョ総集編に登場をするテレビ CM は以下の通り。1、キングプリンチョ編2019年春。グループ名をキング・プリンチョに改名。2、キン TI をプリンチョ編2019年秋。 さらにグループ名を、キンチョプリンプリンに、解明解明。3、対決、編2020、年春。キング、リンチェプリンス地球の平和を守る地球防衛軍にニップ。4、アイロンとチョ、編2021、年春。ビーティンスホーツに乗せてキレキレのダンスパフォーマンスを披露。5、犯人探し、編2021年秋。 刑事役の平野仕様と流せ角が消えた、プッチョ、お題創作。六、ラブ。プッチョ、編、2022年春。謎の大男、プッチョマン、が登場。プッチョゲームにチャレンジ。七、プッチョ、チョ。編、2022年、秋。何プッチョ好きっちょのシュールな世界観の七編。